はいえー、今回は実験操作でではなくて教材の紹介ですあのこれは電気回路を学ばせるため の, あの実験工作 の, あの完成品なんですけども、えー、とボタン電池ってここにあの接点がありましてね LED が光って回路が全体を俯瞰できるというそういう教材になってます。ここのあの 実はあのこの茶色っぽい漏線の部分なんですけどこれが実は銅箔テープといいましてねあの何かという教材会社で出してる教材なんですけどもこれがあのテープになってましてねこの必要な長さを切ってこの剥がすとですねこの粘着面が出てくるんですって普通に自由にですね貼りたいところにこう紙なんかにこう貼れるわけですね。 でなおここの裏側のこの黒い粘着部分も導電性があってこれ電気が通るんですねですからこうやってくっつけてもこう電気が流れるようになるというそういう優れものですでこのテープを使うとですね通常あのこのリード線でこうごちゃごちゃとこうつなぐよりはですね全体のつながりがよくわかるんですねあのここが並列だとか直列 とかですねそういったメリットがありますでそれからこのボタン電池もこう平面ですのでこう工作用紙にこう回路全体にこの LED のこう並び方ですとか何がどういうふうにつながっているかがわかりやすいというそういうメリットがあります。場合によってはですねあの 壁にこう貼ったり、黒板とか壁に貼ったりとか、まあ、ノートに挟むノートちょっとあの出っ張ってるとこありますけどあの収納がしやすいとスペース取らないので収納しやすいっていうメリットがありますね暗くするとこんな感じですか暗くするとこれ光る教材ってあの結構人気があってですね魅力的ですよね はい、銅箔テープを使った教材の紹介でした、えっと、回路を作る時電池を使う時もですねあの普通のこう炭酸電池を LED 容機からする場合に2つぐらい必要ですので、まあ、場所を取っちゃったりするわけですけどもこのなふうにして銅箔テープでここ接点を作ったりすると、まあ、薄いボタン電池で、まあ、そこで。 電池機能を果たすと、そういった工夫ができるということになります。もちろんテスターであのそれぞれのですね、流れている電気あの電流を測ったりとか、単、えー、子電圧を測ったりなんかして、まあ学習の効果も高まるということが期待できます。